待ってた車じゃなかったか。これ危ねえぞでも。先行った車だと思ったら違いましたね。お、あれなに？なんだなんだ今。なんだなんだ今敵が湧いたぞ。どういうことだ。びっくりした。 えー、何なになに今のあれいた今いた気づかなかっただけかいやまさか